また各地にいる閣僚も東京に戻るよう指示をしたという、また閣僚以外にもです、ね、自民党の役員が各地で遊説を行っています。 記者によると、この自民党役員の地方遊説についても今後すべて中止にするということです。で、また、えー、与党以外にも野党幹部の間にも同様が広がっています、えー。立憲民主党の幹部の一部、混乱が広がっている状況です、えー。記者会館でした。国会記者会館から最新の情報をお伝えしました。そして現場の現場行<笑>くそういう判断をした。 銃声が2回聞こえた後男が SP と見られる男性たちに取り押さえられました近くの路上には古いテープのようなものが巻き付けられたものが落ちていましたドクター・ヘリック安倍総理と見られる人物を乗せた担架が下ろされています ね、消防によりますと、えー、奈良県立医科大学病院に送された映像が今、映っています。